こんにちは、黒田和之です今日もごご視聴ありがとうございます。今日はですね 0.75 拍ってタイムモジュレーションも佳境に近づいてまいりました。この辺一番難しいんですけどこれは、えー、0.75 拍っていうことは16分音符3つ分になります 3, 3つずつねこれあのー、スニアのアクセント移動もよくやるじゃないですかこの。 スタンタンっていうの、でこれは三拍そのまま引き伸ばしていって、one two t h こういう全然違うリズムが生まれてくるってやつですね。これでえっ、ー、とバスドラはこのままえっ、ー、と四拍子刻んだまま、えー、ライドシンバルをやってみます。 そしたら今度2番ですね。2番はどうなってるかって言ったらこれは普通のリズムあこれちょっと変わっちゃってるけどここは普通のシンバルレガートで考えてもらってそしたらここはタンタ・タ・タタン・ンタ・ン、えー・ウウここのリズムに対してシンバルレガートみたいに聞こえるようにタ<ッ> タ, ンタ・タ・タタタタ・タ・タタン・タンタ・タンタ・タンタ・タンタ・ウってやるとタウタタンこれが上に乗っかってるように聞こえるってことね。 これをブルースの途中で演奏時こういう風うに急に切り替えてみますここでこキープできるかどうかやってみてください はい3番ですね3番は今度はバスドラムもついていきたい要すると手はこの2番の手をやってながら足はここの1番のこの、はい、シンバルでやってたところをバスドラに持っていくと足がついていくのねか足が「タンタウッタンウッタン」「タンタウッタンウタン」「タン タ, タ, ンタウッタンウタン」この6拍を繰り返します。タンタタタタタタタンンンンンンウウッタンここはハイハイトと一緒から始めてタンタ タタこれを繰り返してるだけですこの六拍がずっとこう繰り返されて二回分ありますねという風に動かしてるのねでこのハイハットは四側に残ってますトントチトント というふうに残ったままやってるので、まだハイハートを4メッシュ数えながら、えー、完全にこのこれは 0.75 拍で動いていくっていうのを聞いてみてください。 もうこの後はもうこうハイハットもシンバルレガート側について頭の中でこの休符のとこでちゃんと四分音符の頭をちゃんと感じてこれを乗っけるっていうのをやってみます。 あ、5番ですね。5番に関してはこのつくパクつく。ここコンガのパターン。ツーこれがタンパウタタンウ、ポンポパーカウタタウポンポっていうのが聞こえてくるようになってます。はい、これですね、えー、これをやってみましょう。1, 2. はい、といとうことでした。こういうのをタイムモジュレーションと言いますタイムモジュレーションシリーズは203年から始まって1泊半やってて、半やこれ 0.75 です。なのでこういう四分音符なんだけどなんか長さの違う表紙が出てきたみたいに思わせるで大事なのはベースは関係なく進んでいてジ ャ, ジャズっていうのはそうなんですけどお互いが自立しているっていうこと 0.75 拍だと何で2小節目から始めてるかというとちょうどこの。 三小節やると頭に戻るからだから三小節前からあそこに向かってレ0で七号泊で進むとかっていうふうに考えるんですねまああのフィルインで長寿り合わせたりするので別にどこから始めてもいいんだけどこういうここでストンってちょうど戻ってなんか 普通のシンバル映画とスピードが変わったみたいに聞こえるっていうふうにするのがまあ面白いかなってこれ面白いと思う人と面白くないと思う人がいると思うんでまあ別に全然お面白く思わなかったらやらなくていいんですけど僕はこういうの好きなので、えー、全部整理してやってます。こういうのは、まあ、マイルス・デビス・クインテットなんかでもすごくたくさん使われていますね。でウィントン・マルサリスさんのバンドでものすごくこういうの整理されて数学的に整理されて多分マイルスのバンドはなんとなく感覚でみんなもちろんこの1泊 0.75 泊って考えてるんだけど音楽の感覚でやって ってるんだけどウィントンさんとかはも う, アレンジでこういいいううのをバンバン使っていくっててく感じですねで現代系はこういうあのいわゆるタイムモジュレーションという切り替えが非常に多いので、えー、こういったものを練習しておくと誰かがやって要は 理解しておかないとドラムがやり始めたらベースとかピアノがゴタゴタになってしまうとかその逆もありでですねなのでやっぱりそういうこうあの相手のことをちゃんと理解しながら横目でああ変なことやってるわと思いながらもちゃんと自分が自立していけるかっていう練習なので、えー、すごいあの四分音符がど ん, どんどん強くなっていくというか必ずここに箱があるっていうのが分かっていくのでタイム感の要請にもなるのでぜひこういう練習をしてみていただけたらと思います本日は以上になります今日も最後までご視聴ありがとうございました